はいどうもおはようございます六代目です六代目のネットで見た話題今回は私がかなり若い頃に見ていたコミックの「寄生獣」という漫画が実写化実写映画化されるということでとても楽しみです<笑>青畳工房六代目えーと予告編の動画がですね出たんですが思っていた以上に良さげな感じです えー、寄生獣というのは人間にまあまあ、確か宇宙から来たんじゃなかったかな、えー、なんかそういうパラサイトですね寄生してで、まあ、人間を乗っ取るという話なんですが主人公だけが寄生する場所がちょっと変わってて手なんですね他に寄生された人たちはみんな頭なんですけど主人公の名だただっけ新一だったりは手ですから まあ、脳の方は規制されてなくてで、まあ、その右手に規制したやつと一緒に協力していろいろと戦っていくというストーリーですこの漫画私の思い出としては弟子時代に毎晩お腹が減って1人ラーメン屋さんの安いとこに行ってたんですよお金なかったんでそこで読破したという感じですが、まあ、とても印象深かった漫画ですえーとですね 第1部と第2部であるようですね映画は11月の29日から「寄生虫」そして2015年完結編」「寄生虫完結編」あるようですえっ、ー、とキャストの配役の人たちがですね割と漫画のキャラと本当顔も似ているとかそんな感じでものすごく興味があります楽しみですそれでは「寄生虫」これも「寄生虫」です6題目でした